笑ってこらえて取材中に平野様を救った5歳少女の行動2章さん。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。英語がわからず取材中に困っていた平野様を助けたのは少女のスマートな対応に絶賛の声。4日放送の1億人の大質問。 疑問符笑ってこらえて。日本テレビ系ではキング・アンドプスの平野市用が神奈川県横須賀市の名物グルメを市民と共にレポート。その中で英語が苦手な平野をサポートした一人の少女に賞賛の声が上がっている。 企画一般人にレポーター役を依頼し役所前の広場に番組特製の金色のマイクを置き、それを握ってしまった人に地元の名物をリポートしてもらうという企画において、平野はディレクター役として出演。遊んでいた男の子がマイクを拾い、その母親と友人女性。 そして一緒に遊んでいたという5歳の女の子リアちゃんが平野の取材に応じ、みんなで横須賀名物、ネイビーバーガーをリポートすることに。四角5歳子が英語で通訳男の子と母親、友人女性はすぐ出演を快諾したのだが、リアちゃんの保護者が見当たらず、ジージと一緒だった後ろにいると言われ平野が振り返ると米国人の高齢男性が立っていた。 平野が日本語で状況を説明しようとするも伝わらず、じいじはね、英語の方がいいよ、とリアちゃん。英語か。ちょっと待ってね、と平野が困惑していると、リアちゃんは、リアちゃんが言う、と通訳を買って出た。そして、じいじ、Go to A ハムバーガーを置く、Please、と長丁な英語を披露し、リアちゃんの祖父も、OK、と快諾。 めでたくネイビーバーガーのリポートが実現した。四角、5歳なのにすごい。と絶賛の声平野が困っている様子を、冊子ソフトの通訳をして見せたリアちゃん。彼女は母親が日本人で、日本人の祖母と米国人の祖父の間に生まれたハーフの父を持つクォーターだそうで、見事な対応力に視聴者からも絶賛の声が相次いでいる。 視覚成人のご活躍が、英語に苦手意識、家庭環境の影響もあり、5歳にして英語と日本語を使い分け、平野をアシストしたリアちゃん。ちなみに、調べ屋編集部が全国の20代から60代の男女1348名を対象に実施した調査では、全体でご活躍の人が、英語に苦手意識を持っている、と回答している。